新聞に載ってたオカマの女王か。渡りに船ってやつだ。ルフィと一緒にいたってんなら、いろいろ知ってんだろう。久しぶりっちゃぶるね。お、そんな。だ、タイプだ。いや、待て待て。あいつもこの国にいるってことはオカマなんだ。えー、え、危ねえやね。 うん、バナートは誰かしらお俺はボンと突き出た胸キュッと締まったヒップいや俺は騙されねえボーはバターに何か用かしらキャンディーボーイ<笑>ああ聞きたいことが山ほどあるぜまず好きなタイプああじゃねえルフィのことだルフィ わらボーイのことかしらビンゴだやっぱりあんたはルフィと海軍本部にいたんだなルフィのやつめ羨ましいええじゃねえ大変だったろう詳しく話を聞かせてもらうぜレディーはっ<笑><笑><笑>でバナーとた誰だよやっぱそういうことじゃ